平野のを公園にできた聖地にファン殺到。ドキドキしちゃう幸せすぎと歓喜の声。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。千葉県の清水公園に平野仕用の看板が設置された。ここは彼にゆかりのある場所で、 芝県にある公園にキング・アンド・グンス・平野紫仕様の特大看板が設置された。トングを持ってこちらを見つめる部屋に会うため、ファンが殺到しており、今や聖地になりつつあって、四角五本の CM に出演部屋はジャニーズの中でも単性なルックスながら、天然な言動でおなじみだ。 バラエティ番組で見せる姿とは対照的に、コンサートでの男らしいパフォーマンスとのギャップで絶大な人気を誇っている。最近は、企業の間でも、平野人気、が急上昇中だ。ある広告代理店関係者が語る。平野さんが使った商品はものすごく売れるので彼を CM で使いたがるところが多いんです。 今、キンプリメンバーと一緒に出ている2本に加え個人でも3本と、計5本の CM に出演しています。広告代理店関係者。四角キッコーマンが設置今回、平野の特大看板ができたのも CM がきっかけだ。現在、キッコーマン我が家は焼肉屋さんの CM に出演していることから、キッコーマンが千葉県の田市にある清水公園に看板を設置したのだ。 2日、同社がツイッターでこのことを告知すると、瞬く間に拡散。13日の段階で約4500リツイート、約1万4000ものいいねがされている。看板には、バーベキューするなら焼肉のタレはキッコーマン。という文字が踊っていて平野が焼かれた肉を前にトングを持ち凛々しい表情を浮かべている。近く東京から足を運ぶ人も平野ファンの女性は、 特大看板が設置された清水公園が今や聖地になっていると話す。潮君を見ようと都内から足を運ぶ人も多いんですよ。私も東京から約2時間近くかけて行きました。小。この看板は何か所か設置されていて、私が見つけただけでも公園の最寄り駅の改札内外と公園の駐車場に2つの計4カ所ありました。 看板の前では、ファンらしき人が写真を撮っていましたよ。平野ファンの女性。いろいろな場所で、死に会えるだけでも感慨深いのだろうが、こんな偶然も。2018年に出演した、ドラマ、花のチャレから花男 NEXT シーズンキャケラ、TBSK のロケ地なんです。くんが公園から走って車に乗り込むシーンで使われていました。 花晴れ別れの代表作なのでそこに看板が設置されたのはすごく嬉しいです。寝前で平野ファンの女性。四角現地を訪れる人が多いネット上では動かない紫陽君を見て写真を撮るだけだけどドキドキしちゃう。看板がなかなか見つからなくて公園内ぐるぐるしたけど会えてよかった。自然の中で爽やかな顔を見れて幸せ。 公演に行ったらテンション上がった、など、現地を訪れた人から歓喜する声が上がっている。テレビやステージはもちろん、平野は看板だけでもたくさんの人を恋わずらいにしてしまうようだ。取材文、シラビーハングシーアイルデューサイト総人。平野氏洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。